失敗を反省して次に生かすことが重要です。どうも、政治いろいろの学部です。当然といえば当然のことですが、韓国は相当有頂天なようですね。中央日報の記事を引用します。韓国法務部の各種議点問題が大きくなっている。 中でも、下級職員が雨の中で膝をついて、傘を捧げ持つ場面がその中心だ。アフガニスタン人、助力者を迎えて、韓国政府の人権擁護をアピールしようとしたが、かえって、下級職員の人権をないがしょにしたという批判を受けることになった。今月26日、27日、法務部の張時間は、立て続けに、インチョン空港入国場と、 チュンチョン・ブクト・ジンチョン国家公務員人材開発員を訪れて広報に出た。危険を犯して救出作戦を遂行した外交部や国防部などミラクル作戦成功の盾役者たちは一人も前面に出なかった。27日午後、人材開発員正門前で雨が降る中、韓村国時間がアフガニスタン特別機、女性及び 家族初期定着支援計画をブリーフィングしている間にその事故が起きたスーツ姿のホーム部職員が10分ほどひざまずいたまま傘を差している様子が公開された中央日報が政府 KTB と各放送局の当時現場映像を総合した結果状況はやや微妙だったアフガン人漁力者と家族を分譲させたバス13台がこの日午後0時過ぎに 人材開発員に次々と到着した。官時間は午後0時40分ごろ、正門前道路に設置された縁談の前でブリーフィングを準備した。ブリーフィング前では、該当職員が縁談の右側、官時間の左側にしゃがんだ姿勢で傘を持っていた。ブリーフィングが始まるタイミングで、官時間の背後に回って膝をついて傘を支えた。 過剰な疑点論争に対して、法務部は、当時、現場で写真、映像記者たちが、職員が画面に映らないようにしてほしいという取材協力要請があったと釈明した。映像にもブリーフィング開始瞬間、もう少し座ってくださいという現場取材陣の声が聞こえる。その瞬間、寛次官も職員の方を向いた。また、別の法務部関係者が、 肩の下になるように姿勢をとって、画面に出ないようにとし、該当職員の袖を引く場面も捉えられた。職員は雨水に濡れたアスファルトに両膝をついたまま、ブリーフィングの間、ずっと傘を捧げ持つような姿勢をとることになった。菅次官は結局誤った。与党参選議員出身のパプボム家長官の行き過ぎた自己広報欲に対しても、 激しい批判世論が出ている。パク長官は26日午後、政府代表としてインチョン空港に行って人形を持ち、努力者家族を迎えるパフォーマンスを演出した。法務部の一部関係者は、パク長官がアフガン特別機に乗ってきた女性を迎え、子供たちに人形を手渡すところを撮影しなければ、空港行事全体に対する取材を許可しない場合もある。 という趣旨で圧迫し、取材陣と一悶着あった。パク長官は今年1月就任直後から、専任の長官と比較してあまりにも頻繁にカメラの前に立っているんではないかという噂が多かった。国民と疎通という肯定的側面もあるが、政治家パプボ向けの株を上げようとする、小通、見せるための疎通という言葉も登場した。 パク長官も2月24日、私は法務部長官だが、基本的に与党国会議員と強調していたことがある。7月14日、ハンミョンスク前首相不法政治資金授受捜査チームに対する合同観察結果発表の時は、中身のない従来の無権利判断を再確認する水準のブリーフィングなのになぜあえて 法務部長官がマイクを取るのかという批判が出てきた。今月9日、サムスン電子のイ・ジェヨン副会長解釈法発表時もマイクを持ち、異例の姿を見せた。法務部勤務の経験が3度ある、金正民クアン・ジュ知県、スン・チョン市長長、司法研究員21期は、法務部から検事を全員追い出し、能力も意志もない人々で埋めた結果、 とし、領事が法務部次元の企画なのか、聖華台の総監督下に行われたのか確認されなければならないと付け加えた。一方で、法務部と検察の根深い過剰起点文化が今回の一連の出来事の原因という分析も出ている。とのことです。中央日報は、法務部と検察の根深い過剰起点文化が 今回の一連の出来事の原因という分析も出ていると締めていますが、まあ当たっていないでしょうね。先日報道された両膝をついて間時間に傘をさす姿は、百歩譲って過剰技典文化の名残ということもできるかもしれませんが、長官が子供に人形を手渡しているところを撮影しろと圧迫したことと疑点とは何一つ関係がありません。今回のアフガン脱出作戦、 非常に残念かつ運がなかったとはいえ、結果から見れば日本の大使作戦は失敗と言わざるを得ません。これに対し韓国の大出作戦は作戦通りに事が済んだと言っていいでしょう。この事実に対して韓国内は日本に勝ったと有頂天になっているわけです。韓国が作戦通りに行ったこともさることながら日本が失敗したという事実が文字通り 韓国中を舞い上がらせているわけです。勘時間の膝つき傘差し事件は原因がどこにあるか今一つ判然としない部分もあります。勘時間の膝つき傘差し事件は原因がどこにあるか今一つ判然としない部分もあります。勘時間の傲岸不損さが原因だったのか、それとも傘を差した職員の過剰サービスだったのかわからないということですね。 しかしながら、朴長官の人形手渡し撮影を強要は原因がはっきりしています。韓国人というのは惨めで悲惨な過去の歴史から来るコンプレックスなのか、異常なまでに賞賛というものを欲しがります。そして悲しいことに大多数の韓国人は自力で賞賛を得ることができず、そういった人々が取る手は二つしかありません。周りや相手を不当に貶めて、 相対的評価を得ようとするかもしくは虎の胃を狩るるとなかかどちらかです前者は努力を下げみ、その割には権威と称賛を欲しがった量判文化から染み付いたものではないかと思われ、後者は長年中国の属国だったことから染み付いた小中華主義にその原因を求められるんではないでしょうか。この朴長官という人物、 おそらく後者だったような気がします。すなわち、実際に作戦を実行した人間たちの手柄をすべて横取り、自分のみが賞賛を浴びたいという、いかにも韓国人らしい浅ましい願望が、人形手渡しの撮影を強要という行為に出たのではないかと思われます。そして何より、日本に勝ったという思いが、朴長官を有頂天にさせ、日本に勝った英雄として、 崇め立て祀られれることとを願ったのではないかと思われます日本の今回の失敗は非常に残念なことではありましたが、それでも大出作戦について圧倒的に知識、経験が足りていないこと、法整備が不足していることが判明したのは不幸中の幸いではないかと思います。大出を心待ちにされていた方々の前で発言してはいけないことではないかとも思いますが、 そういう事実は厳選としてあると思います。日本人が韓国人と違う点は多々ありますが、その中の一つに失敗を反省して次に生かすという能力があります。日本政府及び我々日本国民は今回の失敗を決して忘れることなく反省し次はどうすればよいかというのを考え続けることが重要です。脱出作戦が 今回のアフガンで最後とは到底思えません。さらに大きな、そして近場での誘致が本当に目の前に迫っているのかもしれないのです。これも非常に不適切な言葉ではあると思いますが、あえて言わせていただきます。今回のアフガン脱出作戦を来るべき本番への予行演習だったと考え、次への備えを怠らないこと。これこそが